なななんか髪型明るくなってです今回は海外で働くために必要な英語のレベルに関してお話をしたいと思うんですが大体ですね英語の伸びについてそしてディレクションについてそして応募の仕方最後にメリットを皆さんにお伝えしたいと思います。 まず一番初めにお話ししたい英語の伸びに関してなんですけど私はカナダに来た時にはビギナーっていう底辺から始まりました6か月間学校で勉強してインターミディエイトっていう場所まで英語のレベルは上がったんですけども一般的に言われる通常海外で働くのに必要な英語レベルっていうのはこれ参考までに聞いてくださいねアッパーインターミディエイトという英語のレベルが必要だと一般的には言われてます ただこれは一般論であってプレインターミディエイトの私が現在海外で働けてるのでそこまでこの英語のレベルっていうのに注力する必要はあまりないと思います経営者の人もそこまで英語のレベルがどうのこうのというよりは他の要素を求めると思いますでもそれはないよりはあった方がいいのでもし皆さんがすでに英語のレベルがなかなかあるのであればアッパーインターミディエイトを目指されたらいかがでしょうか 続いて履歴書です。日本だとですね、バイトの履歴書を書くって、大体求人誌とかの、なんか後ろ側に2、3通行入ってるフォーマットとかがありますよね。それにこう皆さん書いて、写真貼っつけて送るっていうのが一般的なんですけど、海外の履歴書はフォーマットがありません。 私が初めて履歴書を作ったときに、ランゲージエクスチェンジ、あ私ですね、この留学生活の中で一番最高に幸せだったことは、ジムというランゲージエクスチェンジパートナーを手に入れたのが、一番最初に必要なもの一番最初に私は手に入れたと自負できるぐらい、私にはですね、ゴッドジムと呼ばれるる友人がいるんです彼に私はいつも履歴書をです、ね、見せて、これどう思うって手直しをもらってました。 そしてジムにアドバイスをもらいながら多分8回か9回ぐらい構成をかけて最終的に出来上がった履歴書がこちらですこれはジムがしきりに言ってたんですけど履歴書はお前自身だからブランディングをしっかりかけておけっていうのものすごく言われます履歴書はあなた自身を表してるっていうことを常に言われてました履歴書の内容がが薄薄かったたらあなたが薄いし 履歴書がが雑雑だだったたらあなたが雑だししかも特徴的なのはですねこの履歴書には顔写真も国籍とか年齢も書くところなんてないんですよ日本と違いますよねなんでかっていうと差別の原因になるからですうーんこれめちゃくちゃ海外らしいレビューじゃないですかそして履歴書が出来上がったら次は応募の段階に行くんですけどこの応募のやり方っていうのがですね3つあります1つ目は飛び込みです 大体お店とかのレストランとかショッピングとか小物店に行くとですねウィンドウガラスにハイアリンってこうなんか書いてあるんですよね、紙に。それを見つけたら、そのお店に直接履歴書作った履歴書を持って持ち込んで。 そこでオーナーがいたらその日に面接ということもありえますしもしオーナーがまあ、大半の場合オーナーがいないんですけどだいたいスタッフが預かってもし機会があったらあなたに電話するから何時ぐらいまで入れるの週どれくらい入りたいのとか簡単な質問だけされて履歴書になんかメモみたいの取られてそのまま帰っていくって で, で電話を待つというのがだいたい一般的です2つ目は自分が行きたいともう決まってるお店があるんだったらそこのウェブサイトで応募するのが2つ目のやり方 方です。 大きなチェーン店、ティム・ホットンとかレッドブルとかスターバックスとかそういう大きなところはだいたいウェブでの応募が大半ですそういうチェーン店に飛び込みで行ってもごめんウェブサイトから応募してって返されるのがオチですこのウェブサイトはフォーマットがきれいに決まっているのでしっかり1個1個ですねこの応募をするだけでも1個最初を作るのがですね2時間3時間かかってやっと応募するっていうのこれもまた時間がかかりますのでやっぱり早め早めに動かれることをお勧めします そして最後三つ目が掲示板です。だいたいトロントではですね、イーメイプルとかキジジって呼ばれる日本語に対応した掲示板があります。 そこに求人をかけてる会社が掲示板で投稿してるんですよねでそこを見てそこに行くという手法です記事時とか e メ m a p l e のリンクは概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてくださいでもここで一つ注意というかですねポイントなのは日本人と離れたいのであればこれらの日本語に関連する掲示板を利用して就活をしないでください日本語対応の掲示板だと遅かれ早かれ日本人が後々入ってきます どうしても完全ローカルの環境で働きたいという方はこちらの Indeed って呼ばれるサイトを使うと完全英語のローカルの場所を探すことができますが競争相手ももちろん完全にに外国人たちとと戦うことになります海外で英語を伸ばすために働きたいっていう人はたくさんいると思うんですけども実はですね働くっていうのは目的が働くことでコミュニケーションを目的としてないんで使う言葉がかなり同じになってくるんですよね なので3ヶ月ぐらいも働くと大体日常を使うワードっていうのは固定されますそのワードがあふれ返った後はですねスタッフとどういう関係性を作っていくかが新しいワードを使ったり新しい会話のトピックスに入っていくには必要なんじゃないかなと思います私の思う最大のメリットというのはやはり 異なるる文化を知れることですものすごく私は海外で働いてみたかったんですよその憧れた夢の世界にドボンとこう入ってこう景色ですね見えるバーカウンター見える全員が外国人最初の1ヶ月間は自分がこう夢の世界で 働いててるんんんだーってこうなんか夢見心地でしたもんねやっぱりそういう経験はチャレンジしないと得られないんじゃないでしょうかこういうですね海外で働く系の動画あと2本ぐらいですね作ろうと思ってますもしあ役に立ったなこんなことを知りたいなっていうことがあったらぜひコメント欄までお願いしますチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします海外で働くのありかもね「コッシー」 面接を突破する3つのアドバイスと5つの質問を